動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物の男子のバオシンです。この動画にコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。あれすごい雪になってます。南会津町なんですが、3月なんですけども、この状態でして、周りに誰もいないことを確認して、マスク外した状態でお話をさせていただいています。この動画ではですね、向こうに建物あると思うんですが、グリーンホテル港さんというホテルに今回2日間お世話になることになっています。 グリーンホテルトさんなんですけれども、1階部分はコンビニになってまして、2階にフロント、そして朝食をとるためのスペースがあります。3階から5階が客室になっているんだそうです。 こちらのホテル通常素澤アイプランで宿泊すると 5,500 円かかるんですけれども今回僕はなんと2泊朝食付き 6,000 円で予約できましたなぜその宿泊予約が可能になったのかお話しすると同時にグリーンホテルトさんの施設内のレビューしていきますのでぜひ最後まで見てくださいうわー い, いでは今回の旅も始めていきたいと思います今からチェックインしてみたいと思います こちらが今回のお部屋でーす。早速入ってみましょう。ああ では、今回2日間お世話になるお部屋を見てみましょう。こうハンガーと鏡があります。鏡はこんな感じの姿になってますので、僕にとっては非常にありがたいです。こういった姿見の鏡があると、着付けがとてもしやすいですから、奥へ進みます。奥へ進むと、小さな鏡と出れるようなので、用品がついています。ここに ID とパスワードがありますので、これで Wi-Fi が使い放題になるわけです。 続いて、ベッド周り見ていきたいと思います。ベッドはこんな感じですね。部屋の大きさは大きくはないので、必要なものすべて枕元に揃っていますし、見ていただくとわかる通り、ここにアラームですとか、必要なものすべて揃っています。こういった設備があれば、十分快適に過ごすことができるんじゃないかなと僕は思っています。続いて、浴室周り見ていきましょう。 浴室はユニットガスといった感じですね。こんな風にトイレとお風呂が一体化しています。ボディーソープ、それからインスリンシャンプー育ってるので、アメニティの方は十分か思います。こちらには歯ブラシのセットもあります。上の方に予備のトイレットペーパーとバスタオルでますね。浴室はこんな感じで十分広さはあります。こちらにもボディーソープとシャンプー、隣にはシャワーがついておりますね。 部屋から見える会津田島の街並みはこんな感じです。結構いい眺め。 暗くなってて、きまましたし、したホテルの浴衣を着ましてここからはどうやったら通常素泊まりで1泊 5,500 円のこちらのホテルを2泊朝食付き 5,000 円で宿泊利用できるのかについてなるべく簡潔にお話をしたいなと思います。 実は今回の宿泊に関しては、南合図町観光物産協会は、2022年1月14日から2022年3月13日までに、南合図町で宿泊予定の人を対象に、南合図に泊まって応援キャンペーンという、割引のキャンペーンをしていました。予約の受付開始は2022年1月4日からなんですけれども、応募殺到のため、たった10日ほどで予約受付終了、5000組あった予約枠が全て埋まってしまったら そうです僕は早い段階で予約してたので、本当に良かったんですけど、じゃあ、どんな内容なということなんですかここにテロップを出しておきます。ゆっくりご覧になっていただきたいんですけれども、簡単に言いますと、2022年1月14日から3月13日のこの期間に宿泊予約した方に、宿泊費3000円の割引、そして南合津町内の飲食店で使えるこちらのクーポンが支給されます。つまり、合わせて4000円分の割引。 ということになるんです。ただですね、一つ条件がありまして、一予約につき二連泊までなので、こちらのグリーンホテル港さん予約するときにお話しいただいたんですけれども、二連泊必須ですということだったんで、予約をさせていただきました。ありがたいことに朝食もつきますと、そこまで言っていただきました。で、併用ができない場合は、街のキャンペーン、他のキャンペーンとの併用という ですそして、利用方法。これ大事ですよね。もちろん聞きたいところだと思うんですけれども。まず、南アイズ観光物産協会のホームページに掲載されている、加盟店、ホテル、旅館、民泊施設。この中から一つを選んで、その宿泊先に直接電話をします。電話をして、南アイズに泊まって応援キャンペーンを利用したい旨を伝えなきゃいけない。 そうしましたら、ここに出てきていると思うんですけれども、個人の場合は個人の自宅宛に観光物産協会から宿泊割引の葉書が来ます。それを宿泊日当日に持参して、この割引金は有効になるという。 ご存知です僕も今回初めて使ったので朝食付き6000円でできるんだろうかとだいぶ心配にもなりましたが問題なく206000円で宿泊予約できましたこのキャンペーン僕もしっかり見たわけではないんですけれどもどうやら年2回ぐらいは開催しているみたいです厳しい冬が毎年来るような環境ではあるんですけれどもたくさんの魅力に溢れた街であることは間違いないのかなと僕は思っていますまた皆さんの方でもぜひ南アイズ町観光協会のホームページをチェックして次 このキャンペーンいつやってるだろうということをぜひ探してみてくださいおはようございますだいぶいい天気になってきました昨日の吹雪が嘘のようですねさてこれが昨日チェックインしたときにグリーンホテルミナウトスタッフの方からいただいた朝食券です このホテルの朝食とても美味しいらしいのでぜひ皆さんにお見せしたいなと思いますこの先が食堂になっています Yo, yo, yo, yo. Thank、you Yo, yo, yo, yo. っちゃったとゃまりました。 というわけで、朝食もいただき、マッサージ機で体調面も整えて、新しい旅に出かける準備が整いました。今回の旅動画を見て、南会津町に興味を持って有意義な旅をしていただけたらなと願っています。今回の旅動画はどうだったでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。